おはようございますす代目です、えー、第7回、6代目のネットで見た話題ということで、今日はですね、えー、携帯電話、見守ってる携帯電話、えー、そこに携帯電話税を導入しようという話が、今、自民党議連から出てるらしいです。 えー、まあ自動車税の代わりでしょうか、まあ、自動車税の方がでのね、まが、あ、先細りということで携帯電話にも薄く少額1日当たり数円程度の薄い税金をかけてしまえということらしいです、まあ、どのように徴収されるかは分かりませんけど、まあ、まだ決まってる話でも何でもありませんまあ全国日じゃあ たくさんの方々が持つようになってからういうかまあういよういよと、まあ、知りませんけど、まあ、最初はいいことによっていつの間にか変わってるっていう可能性もありますけど、まあ、これだけ普及しちゃうとやっぱこういう話も出てくるの で,、ね、で携帯税は犯罪抑止力効果もあるとまあそういう 内容もありりまましたけどよく分かりませんなんででしょう、多少のわずかな税金がなぜ犯罪抑制力になるのか分かりませんけど、まあ、導入されてどうなるか、まあ、確かに、その時その時でガバッとくるような負担ではないかもしれないですけど、まあ、これは反発が予想されるいいですね。 えー、6代目のネットで見た話題でした<音声><音声><音声><音声>